2022年の8月に我々の臨海研究所で中元節の行事が行われました今回はその様子を解説していきますまずはあ皆がお香を持ってお祈りをします毎年お祈りはあ臨海研究所の主任事務のトップそして年長者で土地の交う儀式に詳しい、えー、水道電気管理のおじちゃん3人のリーダーシップで進められていきます お祈りを済ませた後おのおのがお香を祭壇にあるお香盾や供物に刺していきますこれらの供物は各研究室であれこれ買ってきたものです私たちの研究室のメンバーも前日に買い出しに行ってえたくさんお菓子やお茶を買ってきましたえそれらは祭壇に捧げられています 当然これらのお菓子やお茶は後でみんなで食べたり飲んだりしますので、えー、なのでですねお香を刺す時はできるだけ問題にならない場所に刺していきます袋や容器に穴が開いたりお香の灰が食べ物の中に入ったりするとちょっと後で食べる時に困ったことになりますなので問題にならない部分を狙って刺していきます 台湾の中元節は道教に由来する年中行事で夏のこの時期に行われますあの世とこの世をつなぐゲートが開くこの時期に全ての霊に食べ物や飲み物などを受け取ってもらいましょうという趣旨で取り行われますえさて一通りお香が差し終わると次は銘線を炊きます銘線はあの世で使える通貨だそうです この時期になるとあちこちにありとあらゆるすべての霊がさまよっているということであれば当然我々の研究に用いたいろんな生き物の霊もさまよっているだろうとこう考えられるわけですならばこの中元節の機会に、えー、実験動物の霊も慰めようというわけですおそらく日本でもお盆の時期に動物慰霊祭を行っている研究機関や大学があると思われますがそういう感じです 名船にもいろいろ種類があります最初にこの服や串など日常生活用品が書かれた名船を炊きます毎年のことですがこの日常品が書かれた名船について尋ねると現地スタッフは丁寧に説明してくれますええええええええええええええええええええ なので、さまよっている例たちの中には日常生活品に困っている例もいるかもしれません、なので、それらの例に日常生活品を先に配る感じです、通貨というよりは商品引き換え券に近い感じかもしれません。 ちなみにこちらの臨海研究所の主任はカリフォルニア大学の博士課程を卒業されてカリフォルニア工科大学でポスドクを経験された方ですちょっと聞いてみたところカルテクではこういう動物慰霊祭はやっていないということでした私がポスドク時代に席を置いていたオックスフォード大学の動物学研究室でもこういう動物慰霊祭はやっていませんでしたなのでこういった動物慰霊祭は東アジアの特有の行事なのかもしれません さて銘線を炊いていきます毎年このような金網で囲いを作ってその中で炊いていきます火の粉が飛び散ると火災の原因にもなりかねないので安全には気を使いながら炊いていきますそして次にこういう小さな金箔や銀箔を張った銘線を炊いていきますこれは先ほどの日常生活品が書かれた銘線と違ってあの世で使う通貨になります に混じって名銭いいは中国語ではツーチェーンと言います。紙のお金と聞くと、それは1万円も1000、えー、台湾ドルも紙でできてるんとちゃいますかと不思議な気持ちになると同時に、確かに紙幣の歴史は新しいなと改めて気づかされます。 さて蜘蛛についてももう少し見ておきましょうお酒の他にもイカの干物とニワトリの姿虫そして豚バラ肉の料理の真空パックされたものが置かれていますどうも皆の説明を聞くとこの3つの動物の蜘蛛の組み合わせが大事なようです三線というそうですお頭付きの魚ニワトリ豚の3つを祀るようです 本当はイカの干物の代わりに魚の丸揚げを置くようなのですでもそれだとさすがに長持ちせずに腐ってしまうので代わりに保存性の高いイカの干物で代用しているらしいですこの中元説に関しては私自身の体系的な知識が不足しているのに対して行事の中に詰め込まれた情報量が圧倒的に多いので毎度毎度何が起きているのかよく分からず謎が深まるばかりです しかし自分なりにこうした行事の意義を考察してみましたおそらく中原説の年中行事はこの地域の人たちの伝統的な生命観や倫理観を理解し自分たちの研究活動との関係を再認識する機会になっているのだと思います確かに地元の人たちの協力がないと研究が進められないので相互理解の良い機会になっていると言えます あともっと現実的な功用として日頃あまり会うことがない他の研究メンバーとの交流を図る機会にもなっていると考えられますはい皆さんの協力がありまして、えー、この中原説無事終えることができましたまたこうした地元の行事についても解説していきますので興味のある方は次の機会をお待ちくださいそれではまた<音楽> 洗手的洗手的就是他们来吃东西你要洗手的洗手洗干净了之后再来享用